動画最後にはお得な情報クーポンもありますのでぜひ最後までご覧ください本番いきますよーいカメラオッケイ音オッケイ役所オッケよーいスタートどうもみなさんこんにちは監督ラブの監督です2022年もあとわずかはいというわけでですねここに来て再びいや三度四度 旅無い旅無い旅で合ってる4オン動画え。商品提供させていただきましたので、この動画を通してしっかり紹介していきたいと思います。こちらです。はい。ちなみに、ジンハオの商品としては、今回で4代目となっております。開封する前にですね、この商品のおすすめポイントを6つ監督として出させていただきます。まず、1つ目、2台付きです。2つ目、耳かけ方です。3つ目、 200g 超軽量です4つ目ボタンは2つ高齢者でも簡単に使えます5つ目急速充電に対応しております6つ目コスパよしはいそれの6つを中心に紹介させていただきたいと思います 中を開けますと、こちらでございます。これはケースです。この中に中音機が2台入っております。はい。こんな形で全く同じものが入っております。でこれにイヤーピースというものですね。すでにもう監督こちらも開封して実際に使っておりますので選ぶことができます。4種類ありまして、S、M、L、XL と選ぶことができます。作り方簡単です。はい。こちらにこれをこんな感じで付けます。その他に充電ドックでございます。はい。 本体をここにただ載せるだけはいこんな感じで載せるだけで充電されるようになってますそしてここタイプ C です付属のケーブルが入っておりますのでこちらにつなげまして他にお掃除ブラシが入っておりますジンハオの顧客サポートの紙です説明書こちらは完全に日本語対応となっておりますでこのケースなんですけどもゴム製ですねこの中に中音機を入れまして、えー、結構ビラしてもゴムなので全く動いてる音がしません はい、早速、一つ目から深掘りさせていただきます。まず一つ目、二台付きです。というわけで、全く同じものが二台付いております。利用方法としては、片耳だけで使うこともできますし、 両耳使って同時に音を収音することもできます。ちなみに、急いでる時、え、え、右左ど っ, ど, っどっちどっちどっちえ、え、どっちどっちどっちどっ ち, どっ ち, どっちという事態にはなりません。なぜかというと、こちら、両耳兼用対応ですので、どちらにつけても大丈夫です。2台あることによって、呼び用として置いておくのもよし、ご家族の方と共有するもよし、様々な使い方ができます。2つ目、耳隠け式です。耳に こうぐとなっておりまするっとこうなります言かけ式のタイプのメイトとしてはですねもう正面から見るとイヤホンをつけているような感じただ後ろから見るとあなんか機械つけってるなっていう基本髪の毛で隠れているから分かりにくいと思いますがいかがでしょうかこちらでございます 続きまして3つ目重さ 200g めっちゃくちゃ軽くて重さはほぼほぼ感じません続きまして4つ目ボタンがたったの2つでございます ででも簡単に使うことができますボタンはですね大きめに作られております上にプラスと M と書かれております下がマイナスと電源ボタンが書いておりますこちら耳につけた状態でもボタンを操作することができますちなみにこちらボタンは2つなんですがボタンを1回押すのと長押すのとで効果が違いますの、ね、で実質4つの操作を行うことができます実際に電源を入れてみたいと思います電源ボタンは こちらをを長長押押しししままますすす入れてみたいいと思います下を長押します音が今大きく使用されておりますこの状態で上がプラス下がマイナスですのでこの上を押すことによって音量が上がります下を押すことによって音量が下がりますそれが6段階ですね上げ下げすることができますちょっとやってみたいと思いますねじゃあ最大まで上げてみよう上まで上げるとあめっちゃ聞こえますね覚醒器まではいかないにしろかなり大きく聞こえます一番下まで下げます早く押してもちゃんと下がってきますねこれだと少しね さーという音とともに音が収音されていますので、まあ、真ん中ぐらいの3ぐらいが一般的に多く使われるのではないのかなと思います今のところ耳にちゃんとハマっているのでハウリングはしておりませんちょっと両方ともつけていきたいと思います耳にちゃんとセットしたのを確かめてから下のボタンを長押しますおーめっちゃ聞こえる実際に自分の、ね、手でね操作することによって自分に合ったもの合った環境を作ることができますはいというこのまず音声のボリューム上げ下げをこの2つのボタンで行うことができますそしてこの2つのボタン長押しすること ででモードセレクトとといううもののができます簡単に言つボタンは2つしかないのでこの上のボタンプラスをですね長押しすることによってモードセレクト中音方法が変わります上のボタンを長押し pp と2回になりましたのでこちらは野外モード室内で使う時ですねそしてもう1回押してみたいと思います はい3回になりましたこちらは野外モード野外ということで大きな騒音の中でも会話がクリアに聞こえやすくなりますそしてまたモードを長押ししますとはい1回なりましたこちらはいわゆる標準モード一般の環境下でバランスが一番取れているモードですまずはこの長押しすることによってこの3つのモードを順番に変えていくことができます 続きまして、急速充電。ありがたいですね、急速充電。こちらはですね、電池が不要です。まあこんなに小さいので、電池は入りません。完全な充電タイプです。ドッキングステーションですね。こちらに、本体、遠く見ていただければ、小さいですね金属が入っているかと思うんですけども、この下にもですね、金属があります。こちらを盛り上がってますので、この上、捨てることによって、はいで、充電されます。こちらにセットした状態で、よく見ていただけますと。 オレンジになってるかと思いますこれが緑色になると充電完了となります外すとはい消えます乗せると はい着きますこのような形で充電をやほんと今の技術すごいなこちら約2時間充電するだけでななんと満充電の場合20時間使用することができますめっちゃすごいねなのであやべっ充電ないって方もパパッとこれにね乗せておくだけで急な時にもすぐ充電できますので重宝できる充電器となっております最後 6番コスパ良し。他にもですね、特徴がありまして、簡単に紹介していきたいと思います。こちらはですね、基本的には360度音を信用することができます。まあ、両身に使うと思うねで、全体的に音を使用することができます。こちら、最初からですね、ノイズキャンセリングが搭載されております。ちなみにこのノイズキャンセリング、ノイケなんですけども、まあ、簡単に言いますと、文字通り、ノイズをキャンセル、打ち消すことができる機能となっております。これにより、周りのですね、不要な音を打ち消してくれるので、言葉、相手の会話だったりをピンポイントで大きく聞き取りやすくしてくれます。 また本体なんですけども ipx 5この IPX5 なんざ本体に水の噴射を直接浴びても機器本体に有害な影響がないことを示す等級です。 というわけでこちら、ジンハオさんの主音機フン d 5 9 0を紹介させていただきました。コスパ良しな商品となっております。価格が1万円を切ります。で、さらに動画冒頭にも伝えたんですけども、今回ですね、監督ラブの動画を見ている皆さん、動画概要欄、ぜひ行ってください。1000円オフのクーポンが1月31日までつけておりますので、お安く今のうちにゲットしちゃってください。付けた感としてはもう軽いので、かつ操作もめちゃくちゃ簡単。高齢の方にぜひお す, すめな2つ付きの主音服となっております。音に関しては今のところですね、 今これ撮影中ハウリングは一切しませんでしたはいというわけで今回収録動画第6弾果たして第7弾はあるのでしょうかこの動画ではですね監督がおすすめしたい商品ですとか作品ですとかいいなと思った共有したいと思ったものを中心に動画を制作しておりますではまた次の動画で会いましょう<音楽>的な標準モードまた中押しするとピピいと音が2回鳴ったら2回なんでやめろやめろそんなお前は ね、これあと待つか あ, あと信号機のアあと。